今日はね、かつて住んでいた街に繰り出して、マレーシアの激しすぎる交通事情を紹介するよ。で、まず、東南アジア通と、なんとなくバイクがうじゃうじゃとね、すごいんじゃないかなって思うでしょ。こうやってね、陸橋にさえ乗り出してきててね、自分の上をバイクが走り抜けて圧巻なんだよ。でもね、何よりもね、バイクそのものも激しいんだよ。で、例えばね、 子供もたくましく登場してるしね。っていうかね、たまに子供自らが運転しちゃうこともあるんだよね。で、その辺のワイルドさは大人のバイクも負けてなくてね。さすがにただのサイドカーだとか、夜逃げみたいなギアカーだとかね。あるいは化石祭くらいでは驚かなくなってるんだけどね。こんなのも見ちゃうとね、これって盗んだものなのか、あるいは タイヤ1本をわざわざざ運搬中なななのか分かんなくなっちゃうよね。で次に紹介したいのは車そのものね車も当然ながらに激しくてねこういうのはまだ自分が乗ってるうちはいいけどねお客を乗せるタクシーだって同様だしねもう動けなくなっちゃうまで頑張っちゃうって感じだよねだからねもう動けなくなったらさ もうそこらの動物の死体なんかと一緒でねそこら中で朽ち果てていくんだよねでさらにマレーシアの車の特徴の一つを挙げるとねそれはね実は愛国的だってことでねでも愛国的って言っても実はマレーシアに対するものではなくてねなんとね日本大好きってことなんだよねこれはね たまたま1台ってことではなくてね結構いろんなところで見受けられたありふれた日常だからねやっぱ日本イコール車って感じなのかな当然日本をイメージした車は他にももっといろんなタイプがあってね古い日本の車両が再利用されてたり 意味不明の日本語がプリントされてたり、板車もあったり、タクシーのナンバーがなぜか袖ヶ浦ナンバーだったり、挙句の果てには藤原豆腐店だってあるんだよ。もう日本以上に日本ラブだよね。だからね、もうここまで来たら道路だって当然激しくてね。朝、 交差点に行ったらどの信号もランプがついていなかったり、マリオカート並みに激しい障害物がこうして放置されたままだったり、こうしていつ倒れてもおかしくない街灯があったりしても、運悪く倒れてきても残念だったねって済まされそうだしね。もうそもそも道路標識さえ見えないじゃんっていうのもザラだよね。さらにこれなんてね、 歩道橋を渡り切ったらね、歩行者が進むべき道がなくてどうするんだよってね。ということで今回はマレーシアの激しすぎるバイク車そして道路について紹介しましたまた機会があればねこの続編を作ることも検討したいと思います